えー、ぼ僕はあのあの 前, に前に買ってもらったダンゴムシシーキットでダンゴムシを育てているわけなんですけど、どうどう あ, のあと こ, ここよーく見るとダンゴムシ の, の赤ちゃんがおります。とても小さいですけど。ちょっと 虫, 眼鏡虫眼鏡。どこ だ, ど, こだどれ指さして。これ。入ってる指。ああ。 虫眼鏡もうちょっと下うんあそこそこそこそこどういるでしょダンゴムシの赤ちゃんです無事生まれました<笑>